インンクチャンネルはいみなさんこんにちは早速ですがこの度神のインク」「ビクシブファンボックス」を解説しました今までは YouTube と Twitter この2つをメインに活動してきましたがこのファンボックスで私の新たな一面を知ってもらえたら嬉しいです今回用意したコースは3種類。 人参コースサプリメントコース一口バヌシコースとなってます応援していただいた方にはそれぞれコースごとに特典を用意したのでぜひぜひチェックしてみてくださいもちろん全体公開の日記なんかもアップしていくので遊びに来てくださいねファンボックスの URL はこの動画の概要欄に貼ってあります皆さんのの応援の力で 神のインクそしてインクチャンネルこれからも頑張っていきますまずはそうですねお部屋のエアコンを直したいですねよろしくお願いします